歩いてきた長い道のりをふと振り返れば」「語りきれないほどの思い出が溢れてくるけど」「虹の空 満ちてゆく夕焼けに込めた願いを託したら明日を待ちわびた胸の中にほら夢 しがまん。 始めよう。奇跡をたどる長い旅を過ごしてきた思い出が奇跡を生み出すから、少しぼやけてた夢。